平成30年9月27日、阿蘇市立阿蘇西小学校の児童が国道57号災害復旧二重の峠トンネルの阿蘇工区の工事現場を見学しましたこれは工事現場となっている車帰り地区が阿蘇西小工区内にあり地域で行われている災害復旧工事を学ぶために 国土交通省の協力のもと行われたもので、2回に分けて全校児童138人が工事現場に招かれました。はじめにトンネルの壁をスクリーン代わりにして映し出された映像を見ながら、掘削方法や本校と避難校の2つのトンネルが作られていることなどを学び、その後、本校の掘削現場に移動しました。 そこでは、掘削した壁面に補強のためのコンクリートを吹き付ける作業が行われていて、24時間休みなくトンネル工事が続けられていることなどが説明されました。また、工事現場にある掘削の際に出た石が児童一人ひ人に贈られ、思いがけないプレゼントに目を輝かせていました。最後に児童代表から、 工事現場の見学にドキドキしていましたが、奥の方の現場を見てびっくりしましたや、二十四時間工事をしている皆さんの姿を見てとても感動しましたなど感謝の言葉が伝えられました。どうします？石持って帰って飾ります。私は飾ります。まず家の人に見せて、あのちょっと飾ります。飾ります。 家の人にあげる人、はいはい、いや、あげ、あげ、自分の宝物にする人、はいはい。お守りにします。お守りにする。<笑>と、僕たちのために頑張ってくれているんだなと思いました。